野焼きに備えて、えー、ルンズのうちゲスト塔が燃えないように火がこっちに移らないようにだって屋根に草が生えていますからねこっちに火が移らないように、えー、ルンズのうちの後ろの方を約5 6メートル草刈りをしていますルンズ滑らないように気をつけてくださいねで、多分聞こえてないですね<笑> ちょっと雪がちらついてますよ。